お集まりの皆様こんにち は, にちは、えー、私たちは皆様が、えー、見てくださる皆様が元気になる笑顔になる演舞を目指して活動しております今日このお祭りをとっても楽しみにしていました踊り子一度精一杯演舞させていただきますご声援のほどよろしくお願いいたしま す, ます直れ I'm gonna put my pioneer. ちょっとちょっと素晴らしいですね、後藤さん。